これが今日宿泊する竹目旅館さんです。楽天トラベルで4000円で予約しました。早速チェックインします<笑>アイをすますでお願いします。 路線バスを降りて再び会津若松駅に戻ってきました今回何回目だこの赤べこを見るの次の喜多方行きの電車が16時39分出発だそうなんで先にホテルチェックインしてしまいたいと思います宿泊するお宿会津若松駅から歩いて10分の場所にあります 見えてきました。ここが今回の宿泊先です。これが今日宿泊する竹目旅館んです。楽天トラベルで4000円で予約しました。早速チェックインします。今日一泊する時はこちらです。では。 アン以来の室ですいそして障子童障子童をつけるとこんな感じになっていましてあ外は見えない外は見えないですねすりガラスにのって。 で、さっき、旅館のご主人がこうやってエアコンをつけてくださいました。ここがクローゼットで、ここに寒天がかけています。寒天は見つかったけど、じゃあ、浴衣とかはどこにあるのということなんですけど。 浴衣はここですね。一式揃ってます。歯ブラシに、多分中に歯磨き粉も入ってるでしょう。で、タオル、これからバースタオル、これが浴衣用の帯で、これが浴衣。ここには貸し出し用のドライヤー。これが正面器具ですね。まあ、正面切ると鏡僕も映つ。しっかり映ってる。 ここが共用部分もそうです。お湯も沸かしてくださってます。風呂がこっちですね。ここが共用の洗濯スペース。これが洗面所です。 こんな感じになってまーす。今時はちょっと珍しくなった和式トイレ。お風呂場も共有スペースになっていて、夕方の4時から夜の10時まで入浴できるということです。さて、そろそろ行きましょう。 では、北方ラーメンいただいてこようと思います。ただし、撮影 OK のところがあるでしょうか。本当にそれが心配です。